今回はソロギターにチャレンジしましょうソロギターを弾く上で大切なのは自分が今何のパートを弾いているのかを意識することですベースラインを弾いているのかメロディーを弾いているのかなど意識することで立体的なサウンドになりますこの曲の演奏ポイントは2つ1つ目は和音を弾く時に同時ではなく少しだけずらしていきます そうするとメロディーが前に出てきます二つ目は八小節目のフレーズ左手は細かくフォームが変わっていきますが低音を切らさないように注意しましょうそれではぜひチャレンジしてみてください